ただいまより iStudio の説明をいたします iStudio はライブコントロールビデオセッティングスタジオセレクションスターティックエレメンツキーフレームデザインタイトルスクロールの7項目からなっていますライブコントロールではシーンの切り替え音量の調節ペイント 録画の開始や停止をすることができますこのように12個のシーンを切り替えることができます移動してシーンが切り替わるようにできますがこちらのカットシーンを選択することでそれぞれのシーンをカットで切り替えることができます 戻したいときはこのトランジションシンズをクリックします。またこのように6つのオブジェクトを個別に切り替えることができます。こちらではモニターこちらを一度クリックするとプレビュー画面に現れ、 フォローボタンをまたクリックすることで切り替わりました。またこちらをダブルクリックすることで一括で切り替えることができます。また切り替え方をこのように変更することも可能です。また切り替える時間を選択して、 はい、このようにフォローを押すとフェードで切り替わるようになりました、はい、ダブルクリックでもこのように切り替わりますまたこちらのライブ一このように画面を1回クリックして フォローをしますとこちらのライブに入力された画面を選択し表示することができるようになりますまたこちらのライブ1の上の四角いボックスこちらをクリックすると全画面表示で表示されるようになりますこちらにおきましても フルスクリーンこちらをフルスクリーンを選択した状態でフォローをしますとこのように全画面で切りり替わります。先ほどのこちらの入力をクリックしフルスクリーンにした状態でフォローをしても同じように全画面で表示されます。 消したい場合はこちらのフルスクリーンをクリックすると解除することができますコンテンツを追加したいときにはこちらの「a d d を追加することで追加することができまた「Delete」を押すことで消すことができますはいこのようにコンテンツを 好きな場所に移動することができます。